夢くらい見させてほしいよな。 こんなとこに悪魔出たんすか見当たらないっすけどどっか隠れたんすかねあもしかしてもう帰っちゃったとかデンジよ 俺たちはてめえに感謝してんだぜあ、は、uh, い犬みてえに従順だし犬みてに安い報酬で働いてくれるはあ、huh. でも俺は犬は臭くて綺麗だ 俺たちヤクザもよもっと強くなって稼ぎてぇからいよてめぇみてぇに悪魔と契約することにしたんだ<笑>俺たちが望むのは悪魔の力僕が望むのはデビルハンターの C <笑>デビルハンター君 マジこいつらバカだよ。めっちゃバカ。悪魔の力あげるっつったらさ、自分たちから僕の奴隷になってやがるのな。その力でゾンビになっちゃうんだけどね。僕、ゾンビの悪魔だから。デビルハンターは僕ら悪魔殺すから嫌い。だから殺しちゃうんだ。みんな。 そいつバラバラにしてゴミ箱にでも捨てちゃって。 じゃねただせめて普通の生活がしたいだけなのにんなこともかなえられねえのかよ ポチ タ, ポタ仕事に行くぜポチタ俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれねえそうしたらポチタだけが心残りだ腹すかして死ぬかもしれねえし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 うん、普通の暮らしをして普通の死に方をしてほしい俺の夢を叶えてくれよ。